皆さん、どうもこんにちは私です。なおなので失礼いたしました。紳士祝助も面豆腐の皆様。 こんにちは。一人だけ違いがベルリンの壁くらいあるよ。つまりそんなにないんですね。わかります。先ほどは失礼いたしました。ゲームゆっくりです。グローバル向けなんですね。プデイアイウィルプレイマインクラフト。海外向けにしては発音クソすぎない。あとナイマインクラフトってなんだよ。というわけでね。とういうわけというわけで今回もよろしくお願いします。マリサさん、フランさんレミリアさん、そしてドドリアさん。中最後の一人はいません。てかお前らはこんな風に扱われてどう思う よ, よろしく。よし。どうもおい、頑張ります。よろしく。ダメだこいつらさっきからラーメン三ん重になってる。なんで？ なぜか敵がいますね説明忘れてたがこのゲームは4チームがネクサスと呼ばれる拠点の心臓を巡って争うゲームなんだぜフェーズ1から5に分けられるんだよね一応フェーズごとの動きを貼っといたぞ統合版だからジェバと違うところがありますよ一時停止推奨ところで戦闘の方はどうなんだまあ霊夢さん強いので余裕ですよ余裕 エクスクラメーションじゃねえよ失礼だなイヤホンとマジでというわけで近郊の近郊にやってきました近郊の近郊にそのネタはパート2の時に使ってんだよしね死ねはあかんやろというわけでコメント返しのコーナー霊夢ムちゃん可愛いですねそんなコメントはないコメントがき税子はコメント1アサシンは熱さ削る時に使う移動や戦闘には不向きだよごもっともコメントにゆっくり増えてる増えましたましたコメントぽつです投稿お疲れ様ですゆっくり実況中松 TV でいい実況ありがとうございます 30レベル溜まったのでエンチャントしに来ましたちなみにアでは30レベルエンチャントは3レベルじゃなくて30レベル消費するかに注意が必要だな結果は効率4単体でしたつまりゴミです効率4にだって人権はあるぞちなみに今回やるのはガップルラッシュですガップルラッシュっていうのは上位ガップルを食べて突撃することだな余談ですがポーションを作るのに特化した食料アルケミストを持ってないのでポーションは作りませんわらおー というわけで鉄はここに隠し焼きしておきますか。隠し焼きっていうのは他のプレイヤーたちに取られないようか窓を隠すことがな い, いや全然隠れてなくて草おだまり。というわけでエンチャント確認しに来ました。ということで幸運さんのツルハシと上位カガップルを作りました。テンポ早すぎじゃねって思った方はチャンネル登録お願いします。そしてなんだこいつって思った方もチャンネル登録お願いします。粘着アンチの種をまくなかする。このチャンネルのマリサ暴言中だな。 というわけでミッドにやってまいりました。一応ガップルは持っておきますか。ということでミッドにやってまいりました。再放送早速矢で撃たれてますね。矢で私を撃つのはやめてくれ。 ね、ャッすぎへんちなみに今は体力やばいので隠れてますね誰か助けてもう無理だ諦めろまあ敵も来る気配ないし大丈夫敵が来ましたさあ笑い事じゃねえぞ誰か助けろさぁ寝てんじゃねえぞ永遠に寝かせてやろうかというわけで引き続き実況していくぞあれ達はしまったよこの野郎というわけでさ敵がいなくなったのでほぼ占領状態ですねまあこれも私のおかげですね ということで自拠点に戻ってきました。ネクサス削られてるんですが。今透明化のパーキングが見えたので剣をブンブンしてます。急にまともになるな。うーふ、セリ家にフとフフドライまともになるなと言ったけど限度があるだろなんと再開になりました。誰のせいだと思ってるのマリサのせいでしょ違うと思うに400万ロそんな話してたら倒せました。これが私の力です。カップルの力だろ私とカップルの力です。い地でも認めないじゃん。あのー、はい。私たちのセリフがないんじやー。それはお前らのセリフを考えられなかったから仕方ないじゃないか。フク 編集中にこんなコメント来てたぞ。とりあえず爆発してください。OK ここカットでよくないでかそう、金郊の金郊に行こうとした敵がいるじまいか。金郊ということはまたラップルを作るのかそうですね。その上に邪魔なこいつを殺そうかと。 え答えろや金を掘り終えたので帰ってきました、金な今はトールのスキルを食らったところですね。ール貫通して2ダメージ与えてくるので結構痛いです。あんまり痛そうに思えないんだが、すべてこの世のものとは思えない痛みですが、それが本当なら精神が特殊部隊のそれ。てか残りネクサス20って何なんあなんら、地獄だよ。地獄だよ。ということで、BGM 買えますか。9おいてかこの試合黄色からのデコが死ぬほど来てますね。 見失いましたまた敵がいるじゃないかさっきの BGM なんエリカ更新曲ですネタなくなってきたので倍速なんで台本削除しちゃったからだこの野郎味方がヤバいらしいので助けに来ましたダイヤフルがみたいもいてメが貼り付けになりますねクリスケだろイエスキリストかよ あれお前本当に義務教育受けてる困ったら荷物通りこれアニの鉄則で、ね、レイムさんネクサス蹴られてますよ残りネクサスボ出し諦めるかそうですね青チームが落ちたところで専門家による意見をお願いしますアニはネクサスが削り切られた時点で負けですし敗北感確定ですね正論だから腹立つわなんでてかさっきからめちゃくちゃ撃たれてますねいやで私を撃つのはやめ マリサのイライラゲージが監視化したので割愛させていただきましたちなみに敵はタコ殴りにされてましたかわいそうですね一番かわいそうなのはお前なんかに付き合わされてる私たちだよお黙りなさいどういう変化にスてかこいつ強いなレポートしてやろうかやめて差し上げろまあ倒せるんですけどね私って最強中装備が強いだけですサムネイル撮影中 なぜか敵が湧いてますねお風呂みたいに言われましてもブロックを上に積み上げて逃げようとしてるな逃げようとするんじゃねえこのマップから誰一人逃がさねえからなマイクラ動画で出してはいけないテロップでたぞ今すなにその後は気に勝ちましたということでさっきの敵を倒しに来ましたいや b g m おかしくないあと尺があれなので4倍速本音はしゃべることがねえんじゃこの野郎<笑> というわけで上位カガップルを作りました。急だなおい。あ表ければチャンネルと tot… ちなみに上位カガップルは味方にあげることにしたぜ。マリサは大変なものを盗んでいきました。私の言論の自由です。くさい。笑ってんじゃねえよ。試合に飽きました。はよない。本当のこと言いますと今風にかかってまして。なんでそんな状態でゲームしてんのバカなの誰がアラブの大富豪だ。それはお前の願望だろ。飽きたので他界しようかと思います。えどーあーなんで私は、こんなやつじ。 今日してるんだろうということでいかがでしたかあと4今と思ったら高評価チャンネル登録お願いしますだぜ今回はあんまり喋れなかったぞそれでは次回もお楽しみにご視聴ありがとうございました今の誰